女ご時世だし子供が生きてくには大人を襲って身ぐるみはぐなんて普通のことでしょでも今回はちょっと相手が悪かったかも次回子供達の砦でねえ次回予告ってギャラいくら